改善する骨盤底筋にフォーカスしたエクササイズ、ストレッチ、マッサージなどをご紹介しています。えっと、もしよかったら最後までご覧ください。それではですね、今日はそう骨盤底筋に、えー、フォーカスしたキャットアンドカウヨガでよくやりますよね。それをご紹介していきたいと思います。えっと、これをね、えっと、意識してやると骨盤底筋はもちろんなんですけどお腹もねすごいグッた。 引き締まってくるのでくびれも出てきて下腹ぽっこりも治っていくっていう一石三鳥ぐらいのキャットアンドカウなのでぜひやってみてくださいはい、行きましょうそれではですね骨盤底筋も鍛えられるキャットアンドカウ両手を肩の下に置いてで骨盤の下にお膝を置きますねでお膝の間は拳2個分ぐらいですかね 開けていきましょう。はい、そしたらですね。指大きく開きますね。で、これ年を重ねてくるとだんだんこのね。指が閉じてくるので、指はいつも大きく大きく開くようにしていきましょう。で、肘はね。伸ばします。はい、そしたら最初足寝かせていきますね。で、キャットアンドカーブを2分割2つの部位に分けてやっていきます。最初はお尻の方だけ。 やっていきましょうもう背中とか腰のことはもう忘れてお尻にだけ集中していきますよ。いいいですかはい、そしたら息を大きく鼻から吸って吐きながら尻尾ねお尻尻尾をぐっと丸めてでこの時恥骨をこのみぞおちにぐっと近づけるようにこの お, お腹のね地骨をみぞおちに近づけるようにぐーっと。 このチコ骨を上にグーッと上げていくようなイメージで、おへそを背中にぐっと押し込みながら、ぐっとこの距離をね。短く短くしていくようにします。で吸ってリラックスしましょうね。リラックスした時は今使ったお腹を伸ばしていきます。これ繰り返していきますね。はい、それでは行きましょう。息大きく鼻から吸って。吐きながら骨盤をね。ここを丸めて骨盤底筋をね。軽く。 閉めてぐーっと引き込みながら尻尾を丸めてチコ骨を溝ぞちにぐっと引き上げておへそ背中にぐっと引き込んでもうこの今お腹カチカチです。2 で, で骨盤底筋も閉まってますよ。この膣も閉まってます。で吸ってリラックスしてお腹も緩ませましょう。これ繰り返しますね。吐いて骨盤底筋軽く引き込んでぐーっとおへ。その上ぐらいまで引き上げます。で。ぐー と恥骨を溝内に引き上げて、おへそ背中に引き込んで息吐き切りますね。で吸ってリラックス。吸って、吐いて口から吐きましょう。恥骨を溝内おちにぐっと引き込んで骨盤底筋しまって引き込んでますよ。で、おへそ背中に引き込んで、この時ね、このしっぽをしっかりぐっと股の間から。しっぽを丸めるような感じです。で。 吸ってリラックスしましょう。そうしっかりねこうやって吸ってリラックスした時はもう膣を全開にするような感じ。はい吐いて、膣引き上げて、尻尾丸めで、恥骨を溝落ちまでぐっと引き上げておへそ背中に引き込んで、でこの時に溝落ち見なくていいです。床見ていきましょう。で吸ってリラックス。あと6回いきますよ。吐いて 骨, をみぞうち骨盤底筋引き込んでもうちょっともうちょっと地骨みぞおちはい吸ってリラックスえー、っと6吐いて骨盤底筋引き込んで地骨みぞおちにぐっと引き上げてお腹の距離短くしておへそもうちょっと引き込んで息吐き切りますはい吸ってリラックス7 骨盤底筋引き上げて、地骨みぞおちに引き上げて、おへそ背中に引き込んで、硬いお腹作って、で、吸ってリラックス。えー、8、はい、吐いて、骨盤底筋引き込んで、地骨みぞおちにぐーっと引き上げて、おへそ背中に引き込んで、引き込んで、はい、吸ってリラックス。あと2回。 吐いて尻尾丸めて恥骨みぞおち骨盤底筋引き込んでますよ。息全部吐き切ります。おへそもっと背中にちょっと引き込みましょう。はい、吸ってリラックス10尻尾丸めて骨盤底筋引き込んで恥骨みぞおちにぐっと持ってきておへそ。背中はい、吸ってリラックスしましょう。はい、今のがお尻だけで、今度はえっ、ー、とお尻のことは忘れて。 えー、と肩肩甲骨だけしっかり動かしていきますねだからお尻はもう忘れちゃっていいですよはいそしたら息を大きく鼻から吸って吐きながら、えー、とおへそまず背中に引き込みますね吐きながらこうやってお肘は伸ばしたまま腕の肘はでバストトップを床にぐーっと近づけていきましょう肩甲骨がね背骨に寄っていく感じこの時肘伸びたままですで吸いながら手のひらしっかりぐーっと マッとして肩甲骨を左右に開きながら自分の溝落ち眺めていきましょう肩甲骨の間一番高くします今お尻のことは忘れて動かないでいいですからねはい吸って吐いておへそは引き込んだままバストトップを床に近づけて床眺めていきましょうはい吸いながら手のひらぐーっと押して肩甲骨の間一番高くして肩甲骨左右に裂くような感じ はい吐いておへそ引き上げたままバストトップを床に肘は伸ばしていきますはい吸って手のひらを押して肩甲骨の間一番高く、えー、4吐いてはい、吸ってしっかり押して肩甲骨の間一番高く5を吐いて はい、吸いながら手のひらを押して肩甲骨の間一番高く6吐いて、はい、吸って肩甲骨の間一番高くしてみぞおちに眺めましょうえー、78ふ、はい、吸って手のひらぐーっと押して肩甲骨の間一番高く はい吸う吐いておへそは引き込んだままでねおへそは引き込んだままはい、吸いながら肩甲骨の間一番高く溝落ち眺めましょうラスト吐、はいてごめんなさいちょっと忘れちゃったはい、吸いながらぐっと肩甲骨の間一番高くしましょうはいそうしたら今は背中の方やりましたよね で、今度はお尻と背中全体を合体してやっていきたいと思います。はい、それではやっていきますね。肩の真下に手がけて、骨盤の下にお膝です。足は寝かせていきましょう。骨盤定筋一緒にやっていきますよ。息大きく鼻から吸って、吐きながら骨盤定筋まず、 つまんだまま膣をつまんだままぐーっと引き込みながら尻尾丸めて恥骨溝落ちまでぐっと持ってきて、今これかなりお腹使ってる状態。そこで手のひら床ぐーっと押して肩甲骨の間で1番高くして自分で溝を打ち眺めていきます。もうちょっとこの時ね。もっとお尻しまっちゃってもいいですね。しまえるだけしまいます。 はい、吸いながら足指立ててチツリラックス骨盤リラックス腰リラックス背中リラックス手のひら押して肩と耳離してで肩甲骨背中で背骨で寄せていくようなイメージ胸開いていきましょう。 はい吐きながら足指寝かせて尻尾丸めて骨盤底筋ぐっと引き込みながらチ骨溝落ちに持ってきておへそ背中に引き込んでお腹かなり使った状態手のひらを押して肩甲骨の間高く溝落ち眺めていきましょう吸い切りますあこの時は吐き切りますはい、吸いながら足指立てて骨盤リラックス腰リラックス背中リラックス斜め前にて手のひらを押して肩甲骨寄せていきます 3吐いて口からしっかり吐いていきましょう骨盤底筋引き込みながら恥骨みぞおちですよ手のひらを押して肩甲骨左右にしっかり開いてもうちょっとお尻をしまって吸いながらしっかりとリラックスすることもすごく大事ですよ首長くしていきましょう4吐いてふーっと恥骨みぞおちにぐと 引き上げて手のひらを押して肩甲骨の間一番高く吸いながら骨盤腰背中の順でリラックスしましょう5を吐いてはい吸って一個一個リラックスしていきましょう6吐いて 足指寝かせて、骨盤丸めて、腰丸めて、背中丸めて、手のひらグッと押して、肩甲骨の間一番高く溝内眺めましょう。吸いながら、順々にリラックスしていきましょう。7、吐いて、骨盤手に軽くつまんだまま引き上げて、チコツを溝内に引き上げて、手のひらグッと押して、 はい、吸いながらリラックス。一個一個順番にリラックスしていきましょう。八、しっかりお尻締まっていきます。吸って九、吐いて で、ラスト吐いて、しっかり吐き切っていきましょう。お腹もしっかり使って、骨盤底筋引き上げていきます。で、ラスト骨盤底筋しっかりリラックスしましょう。 はいそれでは足の親指同士はタッチしてお膝大きく開いた状態お尻かかとに持ってきて両手前にして額をマットに預けてお休みしていきましょう大きく息を背中とお腹いっぺんに入れて静かに長く吐いていきます肩の力脇の下の力 股関節全部力抜いていきましょうはい、それではゆっくりと正座の形に戻っていきましょうはい、いかがだったでしょうか よく、ね、何気なくやってるキャットカウなんですけどしっかりとね骨盤底筋を使ってあとお腹のね こ, のこういう恥骨をみぞおちにぐっと引き上げるこの力も使ってしっかりやっていくと肩甲骨もすごく動くしとってもねいい骨盤底筋の、えー、トレーニングにもなりますので、えっと、もしねヨガやってらっしゃる方は是非ヨガスタジオでこのやり方でキャットカンをやっていただいてお家にいらっしゃる方も是非。 えー、お家でやってみてください。はい、えー、もしね、今日のね、キャットアンドカーの方がとってもよかったっていう方は、ぜひあ、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。